続いてはこちらのコーナー。ときめきを、私にください。番組中に、ときめきが欲しいと発言したななみさんをときめかせるような言葉を送ってもらうコーナーです。と今日はね、ななみさんのお誕生日スペシャルということで、久しぶりにやります、このコーナー。うん、お願いします。はい、はい、過去、ななみさんパートは2回やったんですけども、うん、現在の、ディフェンディングチャンピオン。はい。 のやつをちょっと確認していきたいと思います。タカロットさんから頂 い, いたやつですね、はい。シチュエーションがあります。え、OL の七海が、オフィスで残業してたら、後ろから男性社員の先輩が来て、こんなセリフを言いました。うん、なんだやました。残業してるのかその量を一人でやってたら夜中までかかるんじゃないのかほら、資料半分貸してみろ。俺も手伝う。<笑> 俺も手伝ってやるから、さっさと仕事片付けて、飯でも食いに行こうぜ。はいこれでしたね。<笑>はい終えでしたね。食べましたけどちょっと使ってください。やだやだや だ, やだ。<笑>あのやだやだしししと言われてるこれ入ってるから。可<笑>愛 い, いですね。ときめいちゃった今の一番かもしれない。ああじゃあ私です。嬉<笑><笑>しいでした。<笑>いや最高だった今の。はい。まあというわけでねこんな感じでいろいろ送っていただいておりますので。 はいはい、えっ、ー、と読んでいきたいと思いますよ し, しえー、ルリー・ロピースさんから頂きましたナナミンおかえりそれと誕生日おめでとうこれケーキ買ってたんだおいしいよかったこれ実は僕の手作りなんだえー、<笑>っていう 高級デパーートのケーキじゃないかどっちがいいんだろうね<笑> だ, だって付き合ってるってことだもんねそうおかえりってこと、ね、同棲中だか ら, からだ、ね、まあ同棲中ってなってたらありかうんうん、うん、あのまだそんな付き合う前の人からだったら、うん、高級デパートの方が嬉しいけど、うん、そうだね同棲してたらあめっちゃ頑張ってくれたんだろうなそう、ねそうね、とは思う嬉しいかもしんない確かに なるほど、これ、うん、毎回点数つけてたんですけどそうですねーちなみにこのディフェンディングチャンピオンが100点です100点か、はい、うーん7070 70 <笑>なかなか振るわなかった<笑> 70かなー<笑>なるほどねあの、だったら「うん、あのおかえり」っつって、うん、ご飯一緒に食べてからの手作りケーキかったから急だった急だった帰ってきて、ね、すぐケーキは重いそうだね<笑> うね、というなる引、ねままはい、かせていただきました<笑>なるほどなるほどなるほ結構でかい30点ですよ<笑>はいじゃあ続きまして、はい、運命の車輪さんからいただきましたよしそっかもうすぐ誕生日なんだじゃあ何かプレゼントを送らないとなえお前にじゃねえよお前を産んでここまで大切に育ててくれた お前のご両親にだよええー、私じゃないのそうだよね<笑><笑>これまやシいもそう思うよね、うん、<笑>これ0点だね。<笑><笑>いやでも<笑>私読んでから思ったんだけど、うん、私の読み方が悪かったかもしれないもしかしたらツンデレなのかなこいつと思ってお前にじゃねえよこの本かなと思ったでも実際は やっぱ欲し い, よね欲し い, <笑>いどういうツンデレだったらそれ<笑>何を隠してんだ。って言っちゃって「いや違うお前にじゃねえよ」おお母母ささんんだよはははいはい、はいいそういうこって読んでから思ったけど<笑>でも「お前のご両親にだよ」ってでも言う言わない<笑>ン<デ>レが<笑>言わないなうん確かにちょっとこれちょっと惜しいななるほどはいかしこまりました続きまして、はい アクトさんからいただきましたはいななみ今日楽しかった俺は楽しかったまた二人でどっかに行きたいな次はななみが行きたいところに行こうなじゃあなあ待って最後に伝えてないことあったこっち見て結婚しよう ああするん だ, <笑>するんだあこれ結構私好きだわあっホント<笑><笑>のプロポーズってこれぐらいでいいと思うあもう、まあ、さらっとさらっとなるほどねうんあのすごい、うん、壮大なサプライズみたいなんじゃなく、うん、これぐらいでいいと思うあーまあ確かに確かにさらっとめのプロポーズっていいですよねいいいやこれ100 いあ来た同 点, 100点同点うわーでもどっちこれまあとりあえずこれ2択残しとこそが10000で今10000でわ来ました今回いい今のところの最高点出ましたよ、はい、もう1枚ラストはいえー、ええ何ああどうかなこれ嘘<笑>ちょっと待ってねオッケーえっ、ー、と<笑>設定がありますあでもこれ読まない方が面白いかな<笑>えっとあこうアコさんから頂きましたえ ま、なみちゃん、お誕生日おめでとう。はい、これ。僕からのプレゼント。将来僕と結婚できるけん。一生使えるから、いつでも使っていいからね。かわいいな。っていう親戚の男の子、ね。はーい、こっちのときめきですね。はい。 いやでもそんなこと一回はされてみたいなおー、えー、いっ子とかだと、ね、そうそうそう追いっ子いるんだけどね「うんうんうん、私でいいの本当に?」とか言いながらその券もらっちゃうたぶんなるほどね<笑>宝物ボックスに入れるあ確かに確かにいつでも使っていいからねってい や, ーいやこっちのベクトルもめちゃくちゃ夢だようんこっちのプロポーズなるほどね<笑>どう難しいなー難しいっすね だって、限定ポイントないもんこ れ, これそ う, かうん。確かにああベクトルが違うものと p スつけづらいよねだいぶベクトルが違うまあでも「ときめき」うん。タイトルで私がちょっと表現した感じの「ときめき」を私にくださいとはまた違うな、うんはいはい、なるほどねはい。でもこれ100ですおー100ですが今回はこのときめきじゃない方をじゃあ選ぼうかな、はい、先ほどのアクトさんから頂い た, だいた、はい、プロポーズのやつですねそう それにするはもう今回のじゃああのチャンピオンということでよろしいですか？あ分かってじゃあこの上司からの流れでこう行きたい。ああなるほどね。同<笑>一 人, 人物。同一人物これだ。これのまあ、数ヶ月後か数年後かわかりませんが。かかん理想理想めちゃくちゃ理想だわ。しかも最初山下呼びだったのがいつの間にか斜め呼びになってますよ。ええー、あ？斜<笑>めじゃないんだね。そう斜めって。斜めって言うんだね。うーん。はーあ。あこの流れですか。 この中で出来上がっちゃったわストーリー生まれちゃいましたねじゃあもういいですねこれどう ど, ど, どうどうか<笑>ああ確かにもう結婚してからこのコーナー今日で終わりになっちゃいま す, よちゃいますねゴール見えちゃいましたねもうその後だって結婚生活しかないですよ<笑>本当だ<は>ね<笑>違う時だけどツンツンしてばかりじゃ友達へっちゃう、うん